大学到達戦です今回2回目の参加となるこの大江戸ソーラン祭り昨年よりもさらにパワーアップした私たちの演武披露をさせていただきます。 武蔵野大学、到達点、突破、構え ほっほっほっといよ。 「わか虹から斬ら」 I'm sorry. ありがとうございました